皆さん、こんにちは。こちら写真家、タイムラプスクリエイターの成沢裕之です。本日はライブ配信ダイジェスト第6弾でございます。今ですね、私、サブチャンネルを開設しまして、そちらの方で、毎週木曜日のライブ配信を行っています。 私の仕事の都合によってその曜日が変更することもあるんですが引き続きですね週1回のライブ配信そちらで継続して行ってますんでえ今のところチャンネル登録者1000人目指して頑張ってますそちらもぜひチャンネル登録していただけたらと思いますそれではいってみましょう 半分ならタムロンでも製品のばらつきはどうなんですかね片ボケとか聞きますしうちの09、家09いまだにずっと使ってます星に関して片ボケっていう人の特徴ちょっと注意点なんですけど地球って回転してるでしょ北極星からこれ私の星空撮影塾とかにも散々書いてるんですけど北極星から離れれば離れるほどその動きって大きくなるじゃないですかで光学レンズで例えば東を撮りましたとなると えー、と南東を取りましたか南東を取りましたってなると、えー、地球の地面から35度傾いたところに北極星があります90度傾いたところっていうのが一番その地球は球体と考えるとここが一番星の動きが大きいエリアになるんですよだから南東を取った時に左の 上の隅の星はそんなに動いたのにこっちがめちゃめちゃ動いてるっていう現象が起こるんですよね。これ日周運動で地球の自転に関して動くんですよ。だからこれをキャンセルさせるためには赤道儀へ追尾するしかないんですけど固定撮影した時にこっちがな、こっちだけ流れるっていう人がいるんですよ。これは肩ボけじゃないので要注意です。だから私あの赤道儀なしでレンズの比較するときって必ず縦構図で撮るんですよ。横構図だと こっちとこっちで動きが違うんですけど、縦構図だと、それが狭まるじゃないですか。だから結構正当な評価ができるので、赤道儀追尾するときは、ちょっと正当なレンズの評価をしたいときは赤道儀で追尾しますけども、まあいろんな事情でね、赤道儀ちょっと設置する時間がなかったとかんで、そういうときは縦構図でやってます。っていうのは、注意ですね。大体いいでも肩ボケいってる人って、大体いいそれだよ。まあ本当に肩ボケしてるときもあるんだけど、はい。参考までに、はい。 のレンズで都内のビル群と月を奥行く入れるには何ミリぐらいのレンズが必要なのでしょうかはああのー、圧縮圧縮効果でやりたいってことだよねあのー、作例見せましょうかちょっと待ってねまずね月の月を飛ばしたくないそれから月のクレーターを見せたいっていうふうになると大体ねえっ、ー、と50ミリ以上使った方がいいかなって感じになります あとはその、えっ、ー、と、歌唱点距離でよね、その、昼間の風景の、その風景の建物から何メートル離れればいいのかっていう、過焦点距離っていうのを調べた方がよくなるんですけど、えっ、ー、とね、例えばですよ、ちょっとデスクトップ共有しますよね。はい、例えば、この写真ですが、 これ、画像処理してるけどね。これあの、細い月です。細い月なんで露出ここまでかけれたんですけど、えーと、これがね、85ミリ。これも85ミリだな。これ灯台ですね。85ミリ。ただ、85ミリでこういう大きさで撮れますよというのが、まずございます。それから、もっと大きく撮りたいなーと思ったら、なかなかこれ奥の深い撮影なんで、あの、実体験してみないと、 やっぱり分かんないことのが多いんですけどね。これ。これが、35mm だって、十五ミリ。えっ、ー、と、XD2 で 35mm だから、50mm かなはい、50mm でこのぐらいのものになります。で、えっ、ー、と、これが 200mm ですね。200mm でこのぐらいのこれ私の自宅のベランダから撮ったんで、比較的この、手前の風景が近いです。近い。 ね、えっ、ー、とね感覚的にはうーんと 500mm で F5 だと2キロ離れなきゃいけないって感じですかね2キロ離れないと月とその手前の風景に両方にピントが合わないっていうことになりますでこれパール富士ですよねこれは天体望遠鏡で撮ったんですけど 600mmF8 の天体望遠鏡で撮って 3 5ミリ換算。えー、これ、富士フィルムで撮ってるんで、ね、3 5ミリ換算。えっ、ー、と、9 0 0リか。あ、今のこっちトリミングしてんな。こっちが元データかな。9 0 0リになります。富士山の速攻所ですね。はい、9 0 0リちょっと飛行機入ったという感じで撮れますね。で、ビルになると、ビルからどれだけ離れるかっていう話なんですけどね。あ、前、あのー、 写真あるかな写真あるかなあー、田中先生との Vlog、この間アップし、先週ぐらいにアップしたやつなんですけど、それは、うーんと、だいぶ離れたところだったな。あの、要は、えっ、ー、とですね、ちょっと画面を戻しますね。要はその、月の大きさは地球上のどこから見ても変わんないですけど、 地上の風景ってのを離れれば離れれば小さくなるわけですよ。だから、そのビル群をどんだけ小さく見せたいかっていうことによりますね。で、焦点距離は、まあ、なるべく長いに越したことはないですね。長ければ長いほど、風景から離れれば離れるほど、その圧縮効果って言って、えー、月がちょっと大きく見える。えー、とお月が大きくなってるわけじゃなくて、月が大きく見えるって言うことですね。 手前にその大きさが比べる被写体が地上風景にあると、えー、月は大きく見えるっていう足効果が得られるので、それはどのぐらいが欲しいかなっていう感じです。で、それはね、やっぱり撮ってみないとわからないんですよね。その、建物の大きさにもよるし、えー、距離にもよるし、で、焦点距離にもよって変わりますんで、初めての場合は、まあ欲を言うと150、600とかね、150ミリちょっと、 長いな。えー、七3 0 0とか、そういうレンズで一回試してみると、いいんじゃないかな、と思いますね。はい。こんな、アドバイスで大丈夫でしょうか。イヤリング富士は何ミリで撮るのがベストですかあ、イヤリング富士ね。イヤリング富士って、ちょっとわかんない方多いと思うんで、作例見せましょうか。はい。これね、イヤリング富士って。この横からピュッピュッって三日月が、ピュッピュッって出てきて、なんかイヤリングっぽく見えるのが、 イヤリング富士っていうこれ、細い月なんですけど、露出これ、何秒やったんだっけちょっと忘れま10分の1とかかな感度 12,800 円なんですよね、えー。で、10分の1ぐらい確か取ってた記憶がありますけど、これがイヤリング富士っていうやつです。あ、これもそうか。これ、トリミング前ですね。はい。で、これはね、あの、というか、何ミリからいいですかというよりもね、こういう望遠風景っていうのが、まあ、月をこのぐらいで見せたい。 ってなると、やっぱね、最低 900mm ですね。自分の感覚です、これ。自分の感覚、最低 900mm。うんとね、えっ、ー、とー、あんまり短いと、こう、ドンピシャで、こう、当てたときに、ここはいいんだけど、こっちがやっぱね、構図的におろそかになるんですよ。だから、いらないスペースなんで、もっともっと拡大したいなっていう感じなんですよね。 で、まあ、それが、やっぱり、それが気にならなくなるのが、やっぱ900ミリとかなんですよね。で、ここにちょっと左右出てますけど、こういうのが、こっち側に左右もう出てれば、まだ、ね、構図によっては面白いんですけど、だからわざと外すっていうこともあります。こっち側に月を落とすとか、ありますね。ちょっと失敗写真なんですけど、これそうですね。これあの、東夜湖のティンザーホテルって、山の上にあるホテルなんですけど、ここ、の月があって、で、こいつがちょっと暗かったんですよ。 深夜過ぎで全然光ってなくてですね。で、まあ、こういう感じで撮れたんですけど、これはわざと当てませんでした。これは、あの、500ミリ、700ミリぐらいかななんですけど、わざと当てませんでした。当てちゃうと、他のスペースが気になるなと思ったんで、わざとこう並べようと思って。でもね、当てる方がこれ、簡単だね。こう並べる方が、ちょっとかすらせるとかの方が予測難しいです。難かった。 という感じですね。なので、おすすめは<笑>、おのちゃんすいませんね。おすすめは 900mm。おすすめは 900mm です。なるべく長い方がいいね。その、まあ、500mm とか 600mm とかに APS-C 用のレンズをつけるっていうのが一番手取り早 い, いんですけど、高いじゃん。だから、あの、天体望遠鏡にみんな走るんですよ。安いし、画質も良くなるからね。ただ、まあ、ォートボカス効かないし、手ブレ補正なんてないから、本当に、 えー、星空専用みたいになっちゃうのがちょっとたまにキーズなんですけど。<音楽>